こんにちは。こんにちは。所沢園芸に来ております。はい、今日は何しますか。今日はですね、このシャリを使って、もう立派な、これ、何か面白いもの。を作れるんじゃないかということで、<笑>作っていきたいと思います。はい、えー。石付きの盆栽にするってことですよね。そうですね。石があるので。そうです。石はね、事前に準備しておきました。これ、何、何で作ってるんですか。あ、それ用意してね。やべえ、もっとこよう<笑>あれ。あ、すみません。ここの固定してあるやつはね、このプラシールっていう、2種の粘土を混ぜると。 まあ十二時間から二十四時間くらいなので硬化するもの。あ結構時間かかるんですね。なんですよ。そうだから事前にこうある程度想定ができてないとできないというわけですね。こう中がねこう白いのとこれ白いのと黒いのがあってこれがねちょうど間の色くらいになると硬化します。これはもうあんまり今抜けないです。なるほど。はい。これ普通に売ってんすか？マか。 あ、売ってると思いますいろんな接着剤マジで使いましたよ、ね、液体のやつとか機用のやつはよくね使うんですけ、はいはい、でもねでこれがもう最強っ す, す, す最強っす時間がかかるという意味かか、ねはい、で今回、まあ、この石にいろいろ心拍とか長寿梅とかつけていくんですけど、はい、まず石突き作るる時は準備が8割ですなるほどもうどこに何がつくかここに固定してちゃんと固定できるのかとかを、うんうんうん しっかかり考えてから僕は作るタイプでこれはイビの石なんですけどちょっとこの白い部分がまあえも古くなると黒くなるんですけどここの白い部分が若く見える、うん、こういうせり立った石のいいところこういう足とかこういうところですねこういうところをまず見えるようにというふうに最初に考えましたなえび、ね、とりゅうがんはやっぱ質感とかその石の割れ方に少し特徴が違うと思うんであとこの今日使おうと思っているシャリ これおそもっと当初先日ね入手してきました、ね、なるほど前のはいろいろ取り外しできたりとか引っ掛けたりしてたんですけど、ね、今回は僕も初めて固定してみようかなとすみません、はいはい、うるさい<笑>っていう感じである程度想定をして固定できそうなところにこう釘打ったり、うん、見えないところにね、はい、釘打ったりこうやってしてあります石付けといったら、うん、まずこのケト土ですね毛と土 ケトツチ。ケトツチも、良し悪しがあります。うんうん。これはね、うちがいつも仕入れてるいいケトツチ。なんてやつですか。これメーカーないんですよ。メーカーない、メーカーないんですよ。ここへ来て買ってくださいと。<笑><笑>そう、あ、いろいろね、各メーカー、あの。小分けの、ちっちゃい2リットルとかのやつがあるんですけど、うん、中身結構差があるんで。じゃあ、そのケトツチの良し悪しは後で説明します。はい。 とあと植えるやつ今日はですね、うん、心拍心 拍, 心拍 A、うん、心拍 B どっちもいい木ですよねはいはずかしましたちゃんと、うん、とわーきれい長寿梅値上がりっぽい受験、うんいいね、長寿梅はね石突きすごく向いてますので、うんはい、あとじゃあ黄金石 だ, 小金石だか、ねはいわざとカリカリにしてあります、うん、これなんでしょう、うん ゴミですかいや違う<笑>ゴミじゃないこれはね黄金時代の根っこ根っ こ, これを後でいくつかに分けて土の中に仕込ませます、うん、なるほど根があれば発根するん で, です発根っていうか葉が出てくるでこれは豆豚豆豚ねでこっからがうちらしくいこうとまずこれ洋酒のミスキャンタスっていうミススキャンタスはい、もう結構丈夫な草花でへーこの線がよく出てるんでね風合いがよくなると思って選びましたでこれやだ値段がキャー だんだんふざけてきちゃっただんだん<笑>で、これ初雪カズラ初雪っ子っていう品種で、はいうん、出てくる新葉が普通のものより白いはい。白ピンク系のこれ、ね、盆栽でもたまに見ます、ね、はい、彩りになりますで、これはセンペルビウムセンペルビウム多肉。外でも丈夫に育ってくれる多肉で乾燥に強くて寒さに強いんで一つにつけても問題ないです画面もあるんですかこれ糸巻き草糸巻き草って言うんですけどセンペルで糸巻き草で す, 巻くんですよね巻きます巻きますはいこれが フィリのタイトゴメタイイトトゴゴメメはい、うん、セダムの仲間でセダムは和名で言うと万年草とか言うんですけど、うん、これも根っこがあれば出てくるくらい丈夫な品種なんでな間に入れて い, きますいやめっちゃ種類あるでこれがセダムのアルブムヒルブレッ、はい、これ紅葉すると血みたいな色の赤黒くなる品種でこういうのを植えとくと。 秋口くらいとかにこう一つのの石付きの中でなるほど色がはい紅葉もなんか景色が楽しめるっていうような感じのものあとは具合で足して使っていきますなるほど、はいまあ、石付きでこんだけ種類入れるのもなかなか珍しい、ね、そうですねなんでこう根っこがち株分けできるやつとか、うん、なるべく根が小さくなってつけやすいものを選びますねなるほどはい、<笑>カット じじゃあじゃあそれやっていいいきままししょうかはい<笑>はい、お願いします編集店をね自分で作っていくっていう<笑><笑>このシャリはまずこうしませんこうもしませんここのくぼみがあるんでこことうまくはまりそうなんですよだからこういったイメージで今回はやっていこうかな すごいな。はい、鹿みたいでしょ。ね。なんかあ の, あのアラスカのあの飾ってあるやつですね。ね<笑>でっかい鹿とか。木村ま彦さんのね。ああいいなやつ。ありましたあれあいうの好きなんで。ああいう感じです。それをモチーフにしたわけじゃないですけど、そういう感じでやろうかなと思います。一気に雰囲気変わりますねこれでじゃあまず仮止めしちゃっていいですかね、はい。ここに釘打ってあるんです。ちょっと出ちゃ釘出ちゃってるけど、気にしないでください。シャビにね。はい。でまず一個ここ。 でもう一所がこれ、ね、針金止めるときねあんまみんな力入れすぎてると針金切れちゃうか ら, 引 っ, りながら引っ張ってそう、うん、おっしゃる通りあともう一個一応仮の候補でここにも針金を通してあなるほどああでももう大丈夫だせっかくなんでここでも見えちゃうなこだわりがあって、はい、なるべくやっぱそ植え替えにしろ何にしろ針金は見せたくないんです よ, 欲し い, ですよ、ね、いいやじゃあ一回ここ仮止めします、はい こ後でででっても大丈夫ですすどうすかいやちょっとまだ想像がつかないけどでもかっこいい感じはしますよねどうですかじゃあここからケト土を張っていくんですが、うん、うちは手袋するんですよね爪の間にケト土入ってるとマジで取れないですからす、ね、これ今まずこのケト土、うん、パッサパ サ, パ サ, パサこれを水を混ぜて少し練ります、はい、手で練るのめちゃくちゃ大変っすなんで、うん ちちちょょょろろろ水水ををってるんですよあいいってあそうんですっととと入れれれててそででででででんんきすすここもるねかあああうのの一緒は棒使ここで。 うん、結構大事なポイントがあって、うん、これしっかり練らないとダメなんですよあのなんでかっていうと練りが甘いやつは最後「じゃ完成しました」って言って水やると割れますボロッと取れたりしちゃうであとは空気が入ってきちゃって、うん、よく育たない植え付けた木が、うんうんうん、柵が落ちちゃうんでこの、うん、練り具合はねあいい練りだ結構いいじゃんでこうやってこのくらいになって、うん、団子にした時に このくらいのこのネバネバ具合<笑>ネバネバちょっとこれネバネバしすぎたかもしれないもうこのくらいなら問題ないですね耳たぶみたいな感じですかああおっしゃる通り素晴らしい最高こんな感じで打つか本当とはつこうだんごをまあ小中大で作っておくと作業が楽ですね、はい、結構量が必要なところは大をベチャってつけちゃってる、うんうんうん、じゃあこれでなんとなくできてきたんでケト、えっと、土を張っていきます、はい でこの貼る時もこういった凹凸の中にもしっかり土が入るように指ではいこういった感じでベースをつけていきますここでも大事になってくるのがなるべく割れ目のないようにこういったところですね新しくつけたとことかも指の腹でしっかりとなじませていくこと。 こう土手を作るみたいなイメージだったんですけど、はい、土が壊れないようにあはい、はい、それはあの平石につけるときはそうしますけど基本こう立ち石とかにつけるときはしないです今回はここを見せたいところでここにも一分もいる予定なんでこっちですねこの間お客さんが 一, 月一緒に教室の生徒さん、うん、が作ってて大人になってからこんな泥遊びすると思わなかったよって言うんですよ確かにと思ってでもね大人が本気で遊べるならいいじゃないですか趣味ですからね温泉屋さんっていうのはよくしゃべるんですかいやー俺だけでしょお父さんも喋しゃべりまですかえ全然あでもあえて一緒まで喋しゃべるのはうまいしゃべるのうま い, うまいですよね よく喋る方かもしれないです、ね、<笑>だからあんま二人で車乗りたくないですよそうなんですか二人ともうるせいから<笑>でここでね、はい、おおよその輪郭出てくると思います石を見せるところがもう決まっているってことですねそうですね石見せる場所が少ないと本当こう重くなる重く見えるでもかといってじゃあ土の量が少ないっていうと培養がうまくいかない で, す、ね、でじゃあ今度裏側を移して 裏が今こんな感じです、はい、前は比較的土の量少ないので裏側のこの辺りここの辺りは毛と土をたくさん盛るエリアになりますなるほど、はい、でもやっぱ前からの見た目だけじゃなくて裏側も綺麗に仕上げたいんで必要最低限の分ものを。 中身のあんまりよくない毛と土は、うん、ここの場面でこうやってすんごいポロポロ落ちる、うんうん、ピートモスじゃないけどピートモスみたいなのが入ってるんですよねわらみたいな で,、うんはい、でそうならないように見てください綺麗な泥団子ピカーンみたいなでなんまあよく喋るな面白いっし ょ, あのっしょどういうどういう交換を入れてくるのかすごい楽しいです、ね、ピカーンみたいな入れてないかもしれない いや口に入<笑>、うん、ってるからあ<笑>あ俺がうんうんよ<笑>まあ、あとは正直その石突き作ってる時楽しいのでテンション上がってるねテンション上がりますよそれは面白いっすよ最高っす よ,、うん、よし大体終わりましたんでれ次は地獄となる心拍から増えていきますね最初に言った心拍へワここっす ああそ こ, この車輪を台にしてこういった感じで入りそうなんで植えてみますでこの石突き作る時の根さばきなんですけど、うん、植え付け位置を想定して根さばきするのがいいと思 う, 思うんです、はい、よ例えばこの木だったらここから後ろ側はいっぱい土を持ってあるんで、うん、まあ多少、ね、多めに残しといて逆に前面に来る方は厳しい崖っぽいところになるので、うん、前面を。 崩し気味にして裏側残しておくとか、はい、そういった感じで根の割合を維持しておくと培養も楽になりますね3カ所くらいうのります大体の大きさですね、はい、このくらい、はい、になったら植えていくんですけどケト土で植えるんで、はい、ある程度追い込んでも僕はあんま枯れしたことはないですね水持ちがいいと思う なるほどはいなんでまあその後はちゃんと根さばきする前に葉っぱの量を減らしたりして根と、うんうん、葉のバランスを調整しておくことが大事ですね、はい、こういう感じだいぶ奥まって植えれそうなん で, す、ねうんうん、で今回はちょっと面白い樹形なんでこのシャリを使ってこういうここが鉢底だと思っても結、ね、構独創的な石付きじゃないですかはいなんかうちの生徒さんのベテランさんとか、うん どんんなな意見なんですかあ基本的に今までの盆栽やってる人から言えば邪道って言われる、ねはいはいはいはい、じゃないですか、はいはいはい、どんなななリアクションなのかなーとあーちゃんとしたその王道のしつきの作り方じゃないですけど、うん、ちゃんとしたこうバランスであったりとか、はいはいはい、っていうのは今までの経験を生かしてやってるつもりなんで、うんまあうん、皆さんはこれはこれでいいと思うみたいなあ、そんな感じですか、うん、意外と簡易面白いねみたいな、うん、若い人は斬新だから食いつきそうだねとか。あいいだな とかね、で裏でないってうかわかんない<笑>あれはねーとか 言, う言われる時もありますけど、うん、結構僕の今までの感覚でいうと、うん、こんなの盆栽じゃない的なパターンじゃないですか、はいはいはいはい、個人的にはこういうのもっとやった方がいいと僕は思うんですけどああ皆さんそう思ってもらえるとありがたいです、ねそうそうね、今までの同じでやってたら進化しない、ね、そうなんですよねなんかどっかで誰かバカにされたところで新しいものって生まれると思うんでそうそうバカにされにいこうかなと。 ちょっと傷つくんじゃないですかでもいやもうバカにされ慣れてる性格<笑>的にいじられるタイプだからなるほどでこういった感じでじゃあ固定しようかな針金も利かす場所もこの木で言えば少し前かがみに多分なってくると思うので、うん、できるだけこの奥にしっかりと固定できた方がいい 固定はできれば二本あった方がいいですけど、一本でもできなくはないです。それはなんでかっていうと、後で隙間にしっかりと土を埋め、入れ込む。指で入れ込むことができるので、うん、まあ最初は。今のところでも、へと土だけですよ ね, ね。そうですね、仮止めで。で、後で、こういう隙間に入れていくときに、赤玉少し混ぜたのを入れていきます。はい。うん、現状まず一つ目、ね。はい。ですね。そした二つ。 さ あ, あ、どこだろう。まあ、ああ見えちゃった。<笑>こっち前なんで、はい。いや、ここはちょっとね、こうかなんてね。いや、お前、これじゃダメだろう。やりますね。まあ、でも、そこですよね。ですね。ちゃんと植え付けも計算してて、これね、いいくぼみなんです。なるほど。土、うん、が入ると。つけやすいですね。こういった感じですね。やっぱ、水持ち大事なんでね。最初から赤玉入れて使っちゃうと、乾き早いんで。 今回やったことありますけどそして特に木の培養に対しては心拍はあんまり影響ないかなあん、まうん、入れても入れなくてもうん入れないほうが骨が出るから端を詰まるかなケト土だけってことですか、うんえー、それはでもやったことないケト土だけっていうのはやったことないですね、うん、こうこうがいいですかかこうがいいですかねどれとですか、ね ここは仮なんで、ざっくりでいいです。うん、今のところこかな。次は長寿梅です。はい。一番下は自然の景色で言えば、山場って、はい、上に行けば行くほど風や雪の影響が強いわけですよ。はい、下の大地の方に降りてくれば、風とかもそこまでないわけじゃないですか。な、は、ん、い、で、流れは特になくても大丈夫ですね。 なるほどうん、一番下は比較的緩やかな樹形が僕はおすすめですね、うん、長寿梅最近は根っこ切らない方がいいっていう意見がとても多いんですけども日が若い分には僕は僕そんな大丈夫だと思うん で, す、うん、でこの長寿梅の根っこって面白い使い道っていうかありまして、はい、じゃあ根っこ切らないでやるかとじゃあその根っこどうするんだといった場合に石付き盆栽でよく根止め 寝止め寝止めっていうの土止めとか寝止めっていうんですけど、はい、やっぱこういう厳しいところとかって水やりしてると土とかが落ちていくんですね、うんうん、今回はまあ使わないかもしれないけど例えばここにまあ長寿梅をう添えます、うん、でここにも草を植えます、うん、ってなった時にこの根もったいないんでこのくらいは、まあ、普通に植えて裏に逃がして土の容量を確保できる場所に植えるんですよこうい、ん、うふ、ん、にこういう風にでここにもっと土盛りますから そうすれば培養にも問題ないですし根っこをまあもっと長い場合はわざとこういうふうにつけちゃうんですよこういうふうにヘりにそうすると土の流入があのこぼれるのが抑えられる土留めっていうんですけどに使ったりする場合もあります今回はもう一般的な植え付けになりますけどはいここですかここはね植 え, 植えて大丈夫。 大 丈, 夫大丈夫ですこの石は、まあ、シャリもあるし上が重いですよ、うん、ここは抜けちゃうと足元が弱く見えるなって僕は感じたんで、うん、なるほど、はい、安定感を出 す, 出すのにあとはまあ彩りももちろん必要ですからね、うんはい、心拍ばっかだとちょっと面白くないかななんて思んす、うん、面白いですね石付きのなんか考え方はいいか、はいはい まあ、木の角度も自由に変えられるしね、うん、こう90度横にしようと思ってもそれで木の特徴が生きるんであれば、うん、できますし普通の盆栽よりもやっぱ創作物可能、ねうん、ありますね個性が出るから個性が出るし、うん、難しさでいうとこっちは難しいよ少し人としてこうなんか色気のあるような人っていうのは色気のあるような石突き作るしあそうな逆にこう真面目だなこの人はみたいなのは。<笑> なんか真面目な、ま、こじがっちりしたのを作ったりみたいなそうですねここはちょっ と, とかがまあ仮でですね、はい、そうで細かい角度はね毛と土をいろいろ下に入れたり裏から入れたりして調整しながら最後に固定はできればいいですはい、はい、ここなんですよ難しいの僕もまだやるまで分かんないここどう描くかな、うん ここがないんで、空間になっっちゃってるからまあそうですねなるべくここはこう薄くなるようにピュッというような想像で、はい、じゃあ向こうからこれ僕も初めて使うんですこれはこんな感じです、ね、ああなるほどああいいかもこーストが逃げるような感じにすると奥行き出るかなって僕は思うんですけど、うん、なるほ ど, どうですかねこれはねみんな、OK? 分かれると思う分かれると思うん なんだろう全体のバランスで見たらいいんですよねそう小さいジオラマとして見るというか、はい、そうなりますねと何だろうこれってなるのかな、はいはい、背景のそうそうそうそうそうんて言えばいいんですかね彩り彩りというか、うん、と僕はちょっと園芸の色強くなりますねこれ入れるといけばなでも全体のバランスはあったほうがいい気がします、はい、ここら辺のセダムたちはどこに植えるか俺も。 <笑>やった具合で考えてるし項もあるんですよこことかね、うん、色合いもあるからねこう重みでしだれてくるのももうまた自然の一つの、ね、るうるさいなこれだとはいしましょうここに、はい、セダムは脂質としてはめちゃくちゃ丈夫です盆栽、はい、みたいな植え替えはなくても大丈夫です全然もうはいですこれをうまくね分割できるで下からハサミを入れて で、根っこをね切っても大丈夫なんでこういうふうに分けることができます、うん、こうなったら石付きで2箇所で使えることになるんで、うん、場所も取らずに、はい、すごく使い勝手いいですねで根っこほぼなくてもうんそれは大丈夫だから使いやすいなと思いましたね、うん、これもやっぱりこう上にむくよりはこのあと絶妙なあとこの前後のバランス 立体感ですねっていうのも後で説明しますけど肝になっていきますでここにこれを植えることで こ, この辺の土が落ちにくくなるというような計算もできますね止めてもないです<笑>、はい、ああでも並んじゃうな長寿バイトうもうちょい背がもう下にしようかなあとあ と, あと<笑>で大体まあ種木をねこうやって先に植えるんですよ、はい、こっから赤玉持ってきます赤玉。うん はい、をですね。少し入れて。植え付けというか植える。あまりそこまでこう入れなくてもいいかな。うーん、複雑に混ぜていいててる入れても結構です、ね。今入れ物適当ですけど、8人91とか8人くらいでいいと思います。2が赤玉いや2があ赤玉そう。そう、そう、そう、そうそ う, そう、えー、ここからはね。混ぜて団子にして、こはこれ。この赤玉混ぜるだけでいけるんですよ、ね。 こんな感じになりました、はい、そしたらあとは細かい角度ですね最終調整前かがみになってた方がせり出てる感じがするな、うん、こうやって立ってるよ、ね、うに、ん、ねこうやってさっき作った段を小分けにしながら突き込んでいくと、うん、そしたら 大体もう角度が決まったんでがっつりしっかりこの時も隙間が開かないように指でしつこいくらい押し込んでいくのはポイントがあるかもしれないですね今回はここのシャリの部分は僕見せたいと思うのでこのつらに合うようにこの毛と土盛るのもポイントがあって、うん、ああ 水持ちが心配だとか、ね、あんまりボテっと盛らないようにした方がいいですね。水持ち。気にせず。気にはします。なんでここの場所で言えば、ここの裏。こっちからも、猫出てくるし、こっちにも出てくるんだね。なるほど。内側にも、なんでこっち側に土、持っとけば、心配はないですね。なるほど。うん。えっとは全部繋がってますもんね、これね。そうですね。あの、繋げないと、よく乾いちゃいます。ブロックで分けちゃうと。 でそれとあとは石どこ見せるかも絡んでくるんで、うんなるほどね、あの準備がとても大事最初の構想がそう で, す、ね、でこういった例えば上から何ていうんですかね下に崖っぽくなってるところ、うん、ここに土入れすぎるとほぼ水やりした時にガラッと落ちちゃうんで、はいはい、まとめてここは薄く薄くなるようにほうがいいですね。 で最後にもやりますけどこの石と毛との際、ここは指で絶対慣らしてもらわないと空気が入ってきたってどんどん毛と割れちゃいますねあそこから剥がれちゃうそうですそうですそうですあと完成した後も普段水やりする時にこう指でなじましたりもしますね、うん、今回は下に長寿梅もありますのでここはあまり盛らないポイントこれ、はい、さっきの赤玉と毛と土混ぜた土でこう入れてるじゃないですか、はい これ五葉、ね、はもっと赤玉入れますねあなるほどなんでかというと五葉は乾かしたいから規律をさっき2八でやってたのを、うん、例えば4六四六四とか、はい、そういったあたりに変えていく必要があります五葉、はい、の石突きは水かけする時き本当に苔にファファってこう苔を色落ちさせないようにかけるくらいだけのいですねうちは。 木の固定は大 い, たいはい大体終わりまし た, たはい大体の線が出てきましたね、うん、あと こ, これをここにつけるかもっとこの下ここですかね、うん、いいかななんかここだともう両並びになっちゃって、うん、なんか嫌なんでこれ何でしたっけこれセダムのアルバムあれアルバムアルバムですねお金石だお金シダはい3月下旬です今こんな葉っぱはえい いいで、根っこを分けます、はい、ここがさっき言ってたように薄い薄いところ、うん、でも土は入ってます、はい、ここですかね今で言うとこの上の方土が出っ張ってるところ下は少ないところ、うん、ここにこうそれ要は落ちないよううにするそうです、るそで根がどんどん反もしてってここがストッパーになるなるほどそこ役割がありますさっきの長寿梅の説明 よりこっちの方が分かかやすいかな、うんうんうん、あと黄金枝は紅葉するし風合、うんうん、い出すのにすごく最高で す, いい で, す、ね、でもなんか増えすぎちゃいませんかあ増えますねそこが結構欠点、はい、っちゃ欠点ですよね五色盆栽は植え替えがないって思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど一色、はいはい、盆栽もやっぱ年月の経過とともに植え替え必要ですねまあ一回全体の苔を剥がして、うんうん、で表面を ある程度削って薄く毛とを足す。これがまあ植え替えというかに近いんですけど、うん、どはい。ちょっと柵が落ちてきた木とか、うん、もう乾きすぎんだろうみたいなのはそういった対処が必要です、ね。なるほど。でもう一回し小金シダ。僕小金シダ大好き。そうん。センペルセンペルビウ ム, ンビウム糸巻きと、はい、これも使っていきます。はい、このままねポンと置いといても あ, あ使えるん で, でんはい。大丈夫です。大丈夫です。 あ、見つけた、いい場所乾燥に強いのでこういった水が抜けやすいところでも植えれます、うんうん、ほら根っここれしかないでもこれでも十分、うん、植える時はあんまごちゃごちゃやってもいいけど3つくらいにしといた方が後々いいかなどうせ増えるし、うん、これはこんな感じでなってるん で,、うん、でこのベースの毛と土があって、まあ、土を足す時あここつなげた方がいいかうん、うん げてね、下になん、はいいいね、なんんかはいいいっもでですすそうよ、ん、盆栽ってねやっぱ表だけじゃないから、うん、でこの裏側とかでまあ、表もそうですけど自然な感じに作りたいんでそこでポイントが1つあって、はい、ただ全体にのっぺり貼るだけだとこけ貼った時ほんと平体になっちゃうんでわざとこういうブロックを、うん、こうれば例えばこことかこういう風にこうとそうそうそうそう山じゃないけどこうやって作っちゃう つけます。これ後で苔貼るときに立体 感, 感立体感が出ますうこういう風な感じにしたりであとはちょっとこれより今つけたものよりちっちゃいやつちょっとこのくらいのちっちゃいやつをこういうところにつけたり今これ見た目、うん、超悪いですけどいです、ね、やだー後々生きてきますはい。さっきの残り、はい、これもせっかくなんで小分けにして使いましょう この土の凹凸を作ったりするのは結構難しいですけど楽しいとこでもある、うん、完成した後に結構あちょっともう一回作り直そうとか結構ある、ねうんうん、一発でできればもちろんいいんですけどまだちょっと技術不足でこういう上のところ、うん、ここはわざと平たくしてありますね、うん、でそれはなぜかというと水をあげた時 ここにある程度水が溜まってし中に浸透していくような設計、うんうんうん、水がよく溜まって中まで染みていく場所も作りたいここはね極論言えばもっとこうやってくぼ、うん、地にしたって見えないところだし、うん、でなんとなく水がきしてっていくと上側がよく乾くんですよ、うんうん、それを防止するのでこういうふうにする場合もあ る, る, あるとい、はい、正直デパートとか、はい、イベントとかに木飾るとき、はいうん 普通の盆栽ねっ盆栽って僕は結構飾って楽しむ楽しみ方がやっぱ昔からの王道ですし好きなんで飾った時に季節を楽しめたりとか流れとか食合わせとか鉢合わせとかそういったなんか芸術的なところがすごい好きでちょっと語彙力とはないですけど<笑>やっぱ飾って人を楽しませるじゃないですけどそういった面も必要だと。 でこれ初 雪, かずらです、はい、初雪かずらのいいところその1、はい、いくらでも株分けできるところ、うんうん、まあ強いですよ、ね、丈夫ですいくらでも切り込んでも生えてくるところ、うん、こんな簡単に分かれるのこれで大丈夫です、うん、でこれはまあメインというか彩りです、はい、添えですす、うん、例えばここに植えたらさすがにうるさいし、うん、って感じとかですかね下側で使うのがいいと思う、うんだろな いやーやってて楽しいなー<笑>いなつもは一人で楽しんでるそうですからねか根っこはなるべく上に行くよりは下にいてあげて、うん、こういう線の出る植物ってあんまり石突き多分今まで使わなかったと思うんですよなるほど、はい、ただ立体感立てるうん立体感出ます後ろから見せたいですよねうん後ろからチラリ、ね、ちらりと見せればいちらりとそっちから取っててこうここら辺とかどうなですか 全然見えないですね。<笑>もっと下から出た方がいいかなって僕は思ってます。あ、そうか長寿杯があれだから、うん。なんかこの辺に見えたらいいなって。うん、ああ、ここら辺とかこうやっていけます、うん。これどうですか。どうかな。どうですか。あ、これいいこれいいですこれでいいすここいいコすイスコゴイス。じゃあ採用。合作ということで。あやった。強作です。強作です。名前ちゃんと入れてくださいね。感謝の時に。九<笑><笑>だけでいいんで。<笑> こういう感じになってると多分少し透けて見えるくらいあんまりこれは目立たなくていいんで透けて見えるくらいになってればいいですねこうやってやってる途中でやっぱどんどん変わってきますようんどこに何植えるかなっ て, て、ね、ああいいじゃないですかいいっす次豆豚豆豚です豆豚もねなんか経験上ね1個だけ植えとけば大体出てくるようなイメージがあるんですけど、うん、これはせっかく葉っぱがあるのでなんかうまく使えれば 考えてなないいわけじゃないですよ後ろは結構入りそうここは黄金時代の根っこが入ってるんで、うん、ここなんか上なくなるんですけど、うん、ここは我慢します我慢あとはこう、まあ、下側下側もこれ入れたらうるさいな下がうるさくて上もうるさいですからね今回、うん、いらな い, いっもっといこんなにいらない<笑>枯れ木も山のにぎわいなんて言いますからねちょっとこう枯れてるところがあるのも自然な風合い出すのは、うん、僕は好きですね、うん うん、豆酢たがいきそうですね。そうですねよし見えますか、この B って、なてですか、はい、ここが穴になってるでしょ、うんね、ここも。そういったところを際立たせたい、石の個性を見せたいので、こういうふうにけとはもらないです。ないはい、うん、これ何苔ですか。いや、これわかんないんだよな、本当は銀苔っていう苔が盆栽飾るときは一番いいんですね。そうですねうん、あれだ。 愛護犬に近いかもしれないですね。いすねああだから、日の光そんな強くない。うん増えていくやつですね。どんどん増えてます。はい、だからあんまり幹元とかにはやらないほうがいいですね、うんうんこっち。こっちはあの盆栽に入ってた日ゴケとかが入ってます。けこの日ゴケ。日ゴケはね、ふさだすのにいいゴケなんで、うん、これも使っていきます。はい、こうやって。 カーペット上で取れて自分で手で切れるから、うん、本当は銀ゴケですよ皆さんもう銀ゴケです銀ゴケ皆さん使ってくださいね、はい、コケの貼り方のポイント、はい、まず薄く薄くね。薄くです、はい、まず薄く上から僕はやるますこういうのアルミ線で止めたりする人いるじゃないですかありますねしつけだと、はい、それやんなくても薄く切ってしっかりこの二本爪三本爪くらいで縁をこうねコケととなじましていくんですね、うん、そうするとだいたい落ちない だいたい落ちませんこの後キワですね見せたいところとキワはしっかりと押してメリハリをつけると、うん、これはねコントラストつきそうですよねそうなんです白と見たり、はい、つ, つきにくいところはなるべく広めのものでカバー、うん、で指で今一通り苔の貼るのが終わったんですけどここからまあ 普通に水やりします、うんで。その時に歯ブラシが必要でしてそれはなぜかと言いますとこういった木はですねコケとなんか毛と土ちょっとついちゃったとことか、はいはい、こういう黒くなってるところ、はい、こう足元もこう黒くなってるところとか、うんうん、ここをメリハリしっかりつけるために歯ブラシで汚れを落としていきます。石についた毛とと土を歯ブラシで落として、はい ここういういところとろかもね境目をさっきこうケト土ボテッと玉にして持ったところとか、はい、苔貼るとこう自然なナチュラル な, ううなこういう段差みたいなのが生まれるんでやりましたさっきね、はい。ここなんかはちょっと崖っぽい感じでわざと細くシューってしてみたんですけど、うんうんまあ、具合によってこういうところに足す場合もありますけどいい具合です。 もうこれ完成でいいんです、はい、でここなんかないのちょっと寂しいな、小金石であるけど今、今ないの寂しいですね な, なんかないの寂しくないですか小金石では何本か刺しときにそうしましょう、ナイスさんよし、ナイスですこれちょっとあれだけど違いますねうんこうやって出てくる、これはイメージですねう ん, うーんビーナチュラル、うん 最初は黒い水が流れていきわ、はいままはい、とかこういう木の汚れもそうですけど。 こういう風によく見えるところなんかはよくやってやるとはい、じゃあというわけで完成しましたはい、お疲れ様ですありがとうございますどうですか楽しか っ, っす、ね、楽しかったですね楽しかったですねなんかもう出来上がりどうかとかじゃなくて<笑><笑>楽しかったっす<笑>、はい、あです簡単に説明をじゃあ、はい、じゃあまず最初につけてこのシャリ、はい、あ, あ、もう動きません石がこう動くからしっかりですで、ここの心拍正直つけれるかちょっと心配だったんですけど まあうまくここにこう間に入る計算通りに行ってくれましたであとは下草とかはやってるぐらいでやっぱ雰囲気変わってくるんで、うん、最初にはたくさん用意しましたけど使わなかったものもありますしね、はい、あとは僕こだわったのは 石, 石の見せ所まず1、2、こことここは絶対必要ですしここも必要ですしあと足ですね足がこうどんどんどんってなってるんでそこは見せたいところですな こ, こ, なんかここの穴なんかとかですね 裏側も割とこううまい具合に 段, 段差がついて自然な感じの上側は土をなるべく少なくして下にかけて土が増えていくという自然の情景をイメージして結構この凹凸もいい感じですよねそうですね途中で作ったところもあとあと効いてくる苔を張った後に効いてきますねえとあとはこの最初に言ったミスキャンタスっていうだとかこれとかこの初雪かずら はやっぱりどうしても盆栽の普通の石つきっていうのは、うんまあ、木があって石があってちょっとこうした長寿梅とかそういうものがあってってくらいだったのがあんま面白くないなというふうに思って、うん、こう線の出す植物をくってこう上真上じゃなくて少しはにして植えることで自然な広がりが出るかなっていうのを考えて今回使ったんですけど思ったよかいい感じかもしれないですね。うんいやいいですよ このシャリ、はい、シャリくっつけたやつがなんか大きい木が枯れてそれの子供たちが今こうやってねあるみたいな感じでイメージもできるし、ねはい、過去にあった生きていたものが今は枯れてまた新しいものが芽吹いてきているとそういう時代の経過みたいなのがイメージできると、うん、より一層楽しめると思います。ですね、はい そうですね、なんかこうね盆栽作ったり見たりするのは、ねうん、簡単は簡単ですけど、まあ、いろんなそういう感情感情だ先ほど言ったようなこう昔があって今があるとかそういう情景とか自然の情景もそうだし、うん、なんか自分の価値観みたいなものをこういった石突き盆栽で表現できればなとは思います、うんうん、長くなりそうなんでた、はい、<笑>多分ねこういう創作系の盆栽は、はい、いろんなご意見があると はいはい、思いますけど、はい、僕個人的にはこれこそ盆栽屋さんがやるべきだなって思ってたりもするので、はいはい、の芸術というならばんなので、もっとこういう活動をいろいろして、はいえー、大きくなっていくところを見せてもらえると嬉しい な, な思います。わ<笑>、はい、かりました。頑張ります。思います。皆さんもいろんな意見いただいてそうです、ね、大丈夫です。僕は。32歳ですね。そうですね。32歳。はい、これからのゆきさんに。はい。 ご期待くださいと。はい、ありがとうございます。<笑>期待してくださ い, い, い。期待してください。<笑>はい、頑張ります。<笑>ありがとうございました。はい、ありがとうございました。だ大使います大丈夫カメラ。大丈夫です。はい。挨拶ちょっと待ってちょっと待って、はい、はいはいはい。もう始まってます。はいはいはい。ちょちょちょちょ。<笑>はいじゃあというわけですね。はい、今日は<笑>待ってカメラ見ない方がいいんじゃない。<笑>ちょっと待って。はいはいはいはいこれ喋あの目見た方がいいですよね。どっちでもいいですよ。緊張しちゃうんだもん。はい。 こんにちはこん<笑>、えー、所沢園芸に来ております。はい